ということで、せーの、さかーちーねずみ年だね。バイバーイ。皆さんこんにちは。乃木坂46の山下美月です。はい、えー、なんと今回。